それでは、えー、と今度セクション 4.3 の, の拡張リュークリッと互助法という話に進みたいと思います。で、えー、とまずですね、この名前を聞くと多分多くの人が持つであろう疑問がですね、どこが拡張なのかというところに関心があるかと思いますけれども、こういう話です。と、まあ、A と B を今、あの整数としまして、えっ、ー、と、 ま、あ d をですね、a と b の最大公約数と、最大公約数か、最大公約数とします。で、この時その、ま、あこれまでの、ま、あ皆さん、その、代数の授業などで聞いていると思いますけれども、え、こう、この時にですね、ある、えっ、ー、と、整数 s と t というのが存在して、えっ、ー、と、d がですね、sa プラス tb で表されるという事実があります。で、えー、拡張ユークリッと互除法は、 今のこの等式で出てきましたあの S と T を、えー、と効率的に計算しようというものです。で、えー、と一応ですねその、この皆さんが多分、あの去年の代数入門のときに、えー、あの例のいわゆる筑波大教科書を使って勉強したと思いますけれども、まあ、そこで、 えっと、確かあのこういう生成が成り立つってことはあのその本でも触れられてはいたと思うんですがその求め方がどういうふうに求めていたか皆さん覚えてますでしょうか、えっと確か僕の記憶ではそ の, そのご助法の最後のステップからだんだんだんだんこうあの遡っていってこの s と t を求めていたようにあの記憶しています。 あ遡ってかな、えー、ともしくはその上からだんだん下へりていってですねあの、S と T を求めていったように記憶しておりますけれども、えー、と実はあのこれから紹介する各種行とご情報のアルゴリズムはですね、この乗与の RI を計算すると同時に、この S と T もあの同じタイミングで計算できるというものです。で、そこでまずそういうことができるというのを、この あの定理 e a という定理で示します。で、ここではあの A と B をあの整数としまして、まあ、えっ、ー、と、えっ、ー、と、まあ a B が a、A が B 以上で、それから、まあ、A、B とも皮膚であるということにします。で、あと、重要付き序断を使って、あの皮膚のラムダに対して、 この r1 から r ラムダプラス1とそれから q1 から q ラムダを定めるっていうのはここまでは先ほど紹介したユークリッド語助法と同様です。で今回はこれに加えて s0 から s ラムダ s ラムダプラス1とそれから t0 から t ラムダ T ラムダプラス1というのを次のように定めます。ここにありますようにまずと インデックスが0のときはですね、s0 を1、t0 を0とします。で、次に、インデックスが1のときは、s0 を1、t1 を0とします。で、インデックスが、あの、2以降ですね、から i コール1からラムダの値に関しては、こんなふうに定めるんですけれども、この Qi というのは、その、うんと、R、 に関して割り算をした時の小なんですがその QI を使ってですね SI プラス1というのは SI マイナス1から SIQI を引いたものそれから、eh, TI プラス1は TI マイナス1から TIQI を引いたものというふうに定めますえっ、ー、と実はですねこのステップはその R の i プラス1を同出するステップとあのセットで考えることができますあのこれ、まああの うんまあ、ちょっと便宜的にですねこの RiSiTi を括弧でくくった家具、えー、のような表現で書いておりますけれどもも、えー、ともとはですねこの Ri プラス1っていうのはを求めるときにこれを Ri マイナス1を Ri で割ってでその時の小を Qi にしてでそれを引くことでこの Ri プラス1を出しておりました。で実はこの 計算にですね実はあの SI と TI も組み込んで一緒に計算することができます。ですのであらかじめ、えー、と R の i マイナス一 s i マイナス一 t i マイナス一とから RISITI というのが分かっていましたらその R の i マイナス一を R の y で割った時の小 QI を使って、えー、と R の i プラス一を出したよのと同じようなあのやり方で SI プラス一と TI プラス一も出すことができます。 ですので、とあの有ットのご情報を使って R,Si,Ti を計算するときは、このような形で Ri と同じ組で計算できるという点に注意してください。で、えー、と大事なときことは、このとき成り立つ性質ですねで。これを見ていきます。えー、とまず最初に、えー、i が0からラムダプラス1に対して、 えー、SIA TIB RI プラスイコール、RI、という関係式が成り立ちますで特に最後のステップを見ればその s ダ a プラス t ラムダ b が、まあ、A と B の GCD に等しくなるということであの今の方法でその siTi というのを計算していきますとあの常に Ri を出すたびにこの関係式を満たす si も Ti もえと求めることができるというのがこの 各所ゆっくりとご情報の特徴ですで、えー、ともう一つの性質は、えー、とこの、じゃあ SI や TI が一体どれくらいの大きさで見積もられるかということなんですけれども、まず、A が、えー、と正の場合には、えー、I が0から、えー、と T ラムダプラス1に対して、えー、T の I の絶対値はあの A 以下に抑えることができて、それから ASI の絶対値は B 以下に抑えることができます。 さらに、えっと、a が1より大きくて、かつ、えっと、b が正ならば、これ、もう少しきつい、あの、上階で、強く押さえることができて、えっと、これは、そうか、あの、最後の、最後の要素ですね。だから、ラムダ番目の要素なんですけれども、えっと、t ラムダの絶対値が2分の a 以下、かつ、s ラムダの絶対値が2分の b 以下に抑えられるということもわかります。 で、この定理の証明なんですけれども、証明2の方は、時間の都合でですね、今日は省略します。今後の授業で触れる機会があるかもしれません。一応1番だけ証明しておきます。これは機能法で示すことができます。で、i が0と1のときには、その定義、si、ti の定義からすぐになりやすことがわかります。で、i が2以上のときですね。 I、が2以上の時にそれを導くんですけれどもこれはその R の i をですねその R の i マイナス1からを R の i マイナスあ、ごめんなさい R の i マイナス2を R の i マイナス1で割った割り算でこう書きますねまずこう書き表します。で今度はこの R の i マイナス2右辺の R の i マイナス2と R の i マイナス2を1をそれぞれそのキノコの仮定を使って その si-2ti-1 を使って表すと。それから si-1ti-1 を使って表すというふうにします。で、そこで今度はここの右辺をですね、式を展開して、今度はその a と b に関してこう、式をまとめ直します。でそうしますと、えっ、ー、と、こういう形になるんですけども、実は例えばこちらの a の係数ですね、a の係数はこれは、 あのこの定理で定義したこの SI になって等しくなっています。あと B の係数も今回の定理で定義した TI に等しくなっているということで、きのうこのステップが示されたということになります。ここまででしょうか。で、えー、と以上の定理に基づくその拡張ユークリット互除法のアルゴリズムをこちらのスライドに示します。えーと 今回入力は F と G を R の源としまして、で、あの、今度はその出力としては D と S と T ですね。これを出力するんですけれども、それがどういう関係を満たすとかというと、D は F と G の最大公約子で、それから S と T は F と G と D に対して SF プラス TG イコール D を満たすと、そういう源です。 で、えー、と一応、アルゴリズムの中身は先ほど説明したユークリット互助法にと比べますと、まあ、いくつか s と t に関する手順を加えたものになっております。で、ステップ1では、えーまあ、R0、R1 の定義に加えて、s0、t0、s1、t1 の定義を、代入を加えております。で、ステップ2では、えー、こちらにありますように、 このステップ2の a の部分は先ほどのユークリッド互除法のものなんですけれども、これ、この時のその qi を使って、その si プラス 1ti プラス1も同時に計算するということで、そのアルゴリズムが進んでいきます。で、最後に、その、えっと、 ワイルのループが脱出したところで、r の i-1 が d になりまして、それから s の i-1 と ti の i-1 はそれぞれ s と t として出力すべき数ですので、そのような数を選んで出力するということになります。一応例題を紹介しましょう。これはテキストの例の 4.23 という例題です。で、えと まあ、F が119で、えー、G が35の時に、その、この拡張ゆっくりとご情報を、まあ、実行したものです。で、そこで、まずとこ、まず最初の行にありますように、R0 に119を代入して、R1 に35を代入します。でと、この、で、今度はその R2、S2、T2 の組をですね、その、見つけるんですが、これは、えー、R0、S0、T0 の組から、 R1 S1 T1 の組のその組 Q1 倍をまあ引くとい う, ようなんですねでこの Q1 というのは具体的にどういう数かっていうと R0 を R1 で割った時の小ですで。ですので119を35で割った時の小ですからこの時の Q1 は3なわけですね。であとは R0 は F ですから 119S0 は定義によって 1T0 は定義によって0。 それから、えっ、ー、と、ここはですね、えっ、ー、と、r1 は、あの、この g の値ですから35。で、s1 は定義によって0。で、t1 は定義によって1です。ですので、えっ、ー、と、まず119と1と0の組から、35と0と1の3倍の組みをですね、こう引くわけです。でそれぞれ引くと、えっ、ー、と、今度は r2 が14で、s2 が1で、st2 がマイナス3というふうに出てきます。で、次のステップでは、 R3S3T3 をですね、この R1S1T1 の組から R2T2S2 の Q2 倍でを引くという形で求めます。ここでの Q2 というのは R1 を R2 で割った時の小ですね。R1 が今35 で, で R2 が先ほどの結果が14でしたので35を14で割った小は2ですから、Q2 は2ということになりますで。同じようにして えっと、s1 が定義によって0、t1 が T, 定義によって1でした。それから、r2、s2、t2 は、まあ、その前のステップで14、1、マイナス3と出ていましたねこれを使うと。それで、こう、いっぺんに引き算をすると、今度 r3、s3、t3 の組が7、マイナス2、7というふうに出てきます。で、さらにもう1ステップ計算するんですが、今度は r の4、s4、t4 ですね。で、えっ、ー、と、 で9の3はどうやって決めるかというと、R の2を R の3で割った小で決めますけれども、えー、R の2が14で、R の3が7ですから、これ今度はその割り切れて、その小は2ということになります。で、えー、で R2、S2、T2 は、えーそのえー、この2ステップ前で計算した結果ですから、14と1とマイナス3。それから、えー、とと R3 と S3、T3 は1ステップ前で計算した値ですから、これ7と2とマイナス7。 7と -2 とししましたでこれを2倍して引くということでその結果 R4S4T4 はそれぞれ0と5と -17 ということになりましてでここでその R の4が0になりましたので先ほどのアルゴリズムのフワイルループは終了してで、えー、と GCD としてはーとこの Q3 ですねこの Q3 の2とそれから それに付随する S o T として5とマイナス17を返すという形で計算が終わります。えということで、えっと、まず、そうですね、この拡張育率のご情報のステップ、各ステップの計算が、まあ、この例題でわかると思いますので、まずこれのです、ね、内容をこうきっちりつかんでおいてほしいと思います。ここまで質問ありますでしょうか。はい えー、と一応今回は可換換の基本的な定義の復習をしましてそれからユークリッドの互助法とあと拡張ユークリッド互助法の紹介を行いましたで次回は、えーとまあ、今回に続く内容ですけれどもあの拡張ユークリッド互助法の性質についていくつか述べますでそれからあの次回からですねあの拡張ユークリッド互助法の応用として、まあ、いくつかの計算を示しますけれども、えー、と次回はその表記高逆減の計算 というののを紹介しますのでこれはテキストにも記載があると思いますので、必要な人は予習をしてきてください。それではの今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした